皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年12月1日、また新しい1ヶ月が始まりましたので、月替わりのいろいろなやつに追われていた1日でした。それにしても、緑の常連金石を溜め込みすぎてますね。新しい防具で一気に消費するから、いくらあっても問題はないのですが、それにしても多すぎです。使い切れない恐れが出てきました。 今週末に新しい防具を買い揃えて、錬金石も一気に消化してしまおうかと計画中です。ナスガルドでまたアンドレアルカードをもらってしまったので、テリーに会いに行かなくてはいけません。今回のロスターのお題はカジノでもらえるカードがないので、いろいろと面倒くさいですね。コールドで買えばいいのかもしれませんが、白紙のカードが余っているので、ちまちまと錬金釜を使いました。テリーは出ませんでした。